おはようございます本日はお忙しい中お入りいただきまして誠にありがとうございます今見代表の真奈美瑠璃です本日はハワイ留学オンラインサロン第5回目になりました現地サポートメンバーも交えて今日も約30分間留学の頃による情報を皆様にお伝えしていきたいと思いますこちらのサロンではここでしか聞けない現地最新状況やスクール情報のほか滞在を充実させるレストランやアクティビティなどガイドブックには載っていない情報のご提供を目指して 回お届けしています今回はまずハワイ大学の付属語学学校についてそして親子も可能ホームステイの魅力おすすめのコスメのほか特別コンテンツとしてオアフ島でワイキキの反対側にあるノースショアハレイワの魅力を深掘りといった充実のコンテンツでお届けしたいと思います。今回初参加の皆様 コロナ禍の特効についてや弊社のコロナ禍現地サポートにつきましては、第1回、第2回ビデオをぜひご覧ください。また第3回、第4回ビデオなんですが、共にシステムエラーにつき録画ができなかったんですね。皆様に大変ご迷惑をおかけしています。残念なんですけどもね。はい。そして今日も後半に好評の質問タイムを設けてますので、どんどんお話をしてください。 そしてまたズームのチャット機能にていつでも質問していただければと思います。おはようございます、えー。現地留学サポートの村井です。本日もよろしくお願いします。小山さん、今日もご参加いただきありがとうございます。同じく、えー、現地のサポートをしております英二でございます。伊藤さん、こちらおはようございます。はい。 では、まずいつもの通り、皆様にハワイの最新状況をご案内します。はい、まず。ですか。はい、ハワイの感染状況です。ハワイは先日時点で71名の新規感染者となっており、比較的安定していますね。少しここでグラフの見方をおさらいしたいと思います。様々なデータがありますが、右下の線グラフをご覧ください。 グラフ右上の一番高い水位を示しているのがアメリカ本土です。そして次の赤色で示した矢印がハワイ。その下の青の矢印が東京の水位です。アメリカ本土がどんどん上がってくるときも、ハワイは日本のカーブに近い水位となっていて、比較的安定していることがお分かりいただけると思います。コロナ禍で観光が大変っていうニュースをご覧になることも多いと思うんですが、実はハワイは確実に回復しているんですね。 ご覧いただいているワイキキビーチの写真、去年のロックダウンの頃より増えていますよね。実は日本人はまだ少ないんですけれども、アメリカ本土のお客さんは結構戻ってきています。写真下のグラフのピンクの線が2019年から2020年の観光客推移で、下の紺色が2020年から2021年現在までの同時期の推移です。ピンクの線が右側で大きく落ち込んでいますが、 その一年後の同時期、矢印で示した部分が今のハワイの観光客の増加となっています。そうなんですよね。えー、先月皆様にもお伝えしましたけれども、まあ、マスコミの情報は正直不安を煽るものが多くて、まあ、実際のハワイの状況とかけ離れているなというふうに感じます。現地ではあの観光客が明らかに増えている実感がありまして、さまざ、あ、まなホテルやショップの営業再開というね、えー、嬉しいニュースが多かったです。まあ、今現在であれば。 日本人が多すぎず、お店やアクティビティに、アクティブにですね、え、そういったあのものが元に戻りつつあるので、まあ、ハワイを楽しむのはいいチャンスだと思います。ハワイへのツアー料金も結構下がっていて、まあ、お得な時期になっていますね。はい、ありがとうございます。ただここで一つ重要なアップデートがあります。4月19日からなんですが、帰国前の PCR 検査規定が変更されました。 今後、厚労省指定のフォームを使用する必要がありますあの。帰国前の PCR 検査ですね。認定クリニックで指定フォーマットの陰性証明取得をされない場合、入国審査が長引いたり、入国拒否されてしまう場合もあるということで、この辺は弊社のホームページのコロナ情報ページにもアップデートしますので、短期渡航の場合は注意しておいていただければと思います。なおお子様1人の場合含めて 不安な方は帰国前 PCR 検査サポートっていうのを150ドルでつけられるようにしましたのでぜひご利用ください大変な状況ではありますけれどもコロナ禍パッケージとか必要に応じてサポート体制もありますので安心して行っていただけると思いますさてでは気分を変えて次は語学学校シリーズに行きたいと思います ハワイの語学学校の中でも今までは私立の語学学校を中心にご紹介してきましたが、第5回目の今回、一味違った大学併設タイプについてご紹介します。まずは大学併設語学学校があるハワイの代表的な州立大学、ハワイ大学マノア校についてお話しします。実は私もここで5年間過ごしました。ハワイ大学の卒業生、アラムナイです。はい、ハワイ大学。 マ, ノア校マナー校は世界140の国と地域より約1万8000名の学生が学んでいるハワイで最大の州立四年制大学です10校あるハワイ大学機構の本校という位置づけのキャンパスです研究機関としても有名で第二外国語教育研究分野では全米1位植物バイオテクノロジーによる商品開発研究分野では4位を誇っています その他医学部には日本から東洋医学の研究にドクターが学びに来られたり、環 境, 環境を生かした海洋学も有名です。全米はもとより世界各国から学生が集まり、東洋と欧米をつなぐダイバーシティ、多様性に富んだ環境が人気の大学となっています。さて、このハワイ大学には2つの併設語学学校がありまして、 ナイスとヘルプと呼ばれています。今日はそのうちの一つ、ナイスについてご紹介しますね。ナイスは会話を中心とするコミュニケーション能力の向上と異文化理解を目的としたコースです。ちなみにヘルプの方は大学進学の準備プログラム的な要素が強くなりますね。では、ナイスのプログラムを見ていきましょう。 1月4月7月10月にスタートする10週間および冬と夏に開校する3週間のコースがあります大学併設の語学学校の特徴としては今までご紹介した1週間単位の学校と違い数週間をワンタームとするターム制になっている場合が多いんですねそのため好きな時期期間で自由に通学を決められるというよりはタームごとの所定の入学日に 渡航入学のタイミングを合わせる必要がありますそれでも人気のポイントとしては大学併設語学学校ではキャンパスライフを体験できることです日々学業に励む大学生たちと近くで過ごすことで現地の大学生気分を味わえるんですねまたナイス・ヘルプともにハワイ大学の学生との交流時間もプログラムに含まれているんです 私がよく大学併設語学学校をお勧すすめするのは、日本の大学生が一定期間休学して留学する休学留学や、高卒以上の若者たちの語学留学です、はい。短期、短期間ながら手軽に海外大学の学生気分を味わえる醍醐味が大学付属語学学校の魅力だと思います。ミキさんとこの双葉君にいいよなと思いながらいつも見ています。 はいまたハワイ大学のロケーションなんですがバスの本数や数学の方法がたくさんあって地図では分かりづらいんですけれども利便性が高いこともポイントなんですその通りですよね。あのワイキキの語学学校も、えー、もちろん素晴らしいんですけれども、まあ、ハワイ大学のキャンパス内で学ぶっていうのが人気のポイントです。さまざまな国の留学生と交流できること広大なキャンパスで、ねえー、充実したプログラムを体験すること。 ゆったりアクティビティを楽しめることという点で非常に評価が高いのは UH ハワイ大学なではないかなというふうに思いますはいありがとうございますさてそれでは次のトピックです前回までコンドミニアムの情報を中心にお話ししてきましたが今回はホームステイという選択肢についてご紹介していきますホームステイはご存知の通り現地の一般家庭に宿泊させてもらう滞在スタイルです 実はハワイはホームステイという宿泊形態が他の人気留学先に比べると少ないんですがその理由の1つは観光地のためコンドミニアムやホテルが充実していること2つ目は人気観光地として長い歴史の中で短期滞在者が数多く訪れてさまざまなトラブルを起こした結果現地の皆さんがホームステイの受け入れに消極的になったとっいうことも背景にあるようです。 しかし近年はハワイのホームステイも人気が再び上がっています。今見ればより良いホストファミリーの選定やホスト情報アップデートに努めていますので皆さんのご要望を聞きながらしっかりと安心していただけるように手配してまいります。ホームステイのイメージがつかない皆さんも多いかと思いますのでそのポイントやメリットをご紹介します。ホームステイのポイント一つ目は宿泊可能年齢幅の広さですね。 コンドミニアムやホテルはお子様、未成年は利用できませんけれども、ホームステイでしたらホストによって小学生お一人の渡航や中学生、高校生の長期留学、長期滞在も可能になります。また、親子や大人の方のホームステイっていうのも実は可能なんですよね。後ほどもう少し触れていきます。ポイント二つ目、食事が含まれることです。 慣れない環境で外食したり自炊したりの負担がなく特に海外滞在開始後すぐの1週間2週間をホームステイにすることで海外生活開始時の負担が軽減されます一緒に料理の作り合いなんかしても楽しいんですよねお蕎麦とか和食を作ってあげると本当に喜ばれますポイント3つ目は料金ですホームステイは手配料が200ドルから300ドル程度 拍数や期間ににによよりりますが、1人につき1泊あたり60ドドルルから80ドルこれ地域によるんですが約7000円前後といったところでしょうか親子3人といった形では手頃なコンドミニアムよりも若干高くなることもありますが食事代を考えると悪くないかもしれませんママとお子様1人とかあるいは大人の方1人とか ちょっと今度では寂しいので、ご家族の中でワイワイ過ごしたいかなっていうときとか、ホストファミリーとの交流を楽しみたい方に向いていると思います。はい、ポイント4つ目です。ご家族から貴重な現地情報がもらえるんですよね。レストランとか日用品、食料品など、現地での生活に必要な情報をホストファミリーから教えてもらえたり、周辺でのお買い物やビーチ、観光スポットなどに連れてってもらえたりするんですよね。 プライベートで行こうと思うと、車を借りるか、バスで行くか、そういった形になりますので、ホストの皆さんとお買い物や周辺観光などに行けてしまうのはいいですよね。はい、村井さん、ハワイのホームステイについてお願いします、はいえーまあ、結構、ルリさんが今、だいぶおっしゃっていただいたんですけども、まあ、私からも言いますと、ホームステイはまず食事がついていくことや、まあ、中長期であれば料金的なメリットがありますが。 まあ、コンドアミニアムやホテル滞在との一番の大きな違いは、まあ、何より現地の方との生活する上での交流ができるということだと思います。まあ、観光とか、えー、今度ホテル生活の留学では見ることのできない実際のハワイの方の過ごし方や生活を垣間見れること実生活の英会話などで意思が通じ合う喜びなど、まあ、ホームステイ滞在以外の方では体験ができない、まあ、とても充実した過ごし方ができるんじゃないかなというふうに思います。 まあホストとの交流や思い出がその分たくさんできますので、えー、帰国日のお別れの朝にはね涙がこみ上げてしまう方も多くて、えー、ホームステイはそれだけ感動的な経験だなというふうに言えるかと思います。はい、こさでありがとうございます。あのお別れの日に泣いてしまうという話は本当に留学生たちからあのよく聞くんですよね。もうすごく感動的なお話です。高校生の長期留学とかで本当に家族同然になっていくようです。 皆さんもね、どこか留学の機会で、ぜひ、本姿勢もちょっと入れてみるといいかもしれません。はい、それでは続きまして、ハワイでの自分使い用に、またお土産にも重宝する、ハワイでのコスメ情報に入ります。すでにご存知の方も多いかもしれませんが、ハワイのコスメって、日本では手に入りにくかったり、現地の方が安かったりしますよね。 人気のショップ数も商品の豊富さも自慢のハワイですが、今回様々なジャンルの中で、まずはオーガニックに絞ってご案内します。化粧品っていうのは実に様々なケミカルを加えて作られてしまっているんですよね。これには詳しい方、こだわる方も多いと思いますが、私も商品でも、食品でも、化粧品でもそうなんですが、変化物をすぐ考える方で、毎日、そして長時間使うものほど慎重にならなければといつも思っています。 オーガニックですと、有名なものが以前カカアコのお話でご紹介したオールフーズなんですね。オールフーズはご存知の方も多いと思いますが、オーガニック商品でないと販売できないんです。そこでやっぱり大人気なのがジョンマスターというブランド。このオーガニックコスメのブランドは、オーガニックであることは当然ですが、どうしても使い心地や効果があんまりといったオーガニック商品も多い中、ここのはすごく使い心地が良くて大人気なんですよね。 ものすごい買いだめしてくる方とかいらっしゃいます。フェイシャルやハンドクリーム、リップクリームの保湿効果やシャンプー、リンスの使い心地などはオーガニックであることを忘れてしまうほどです。私はここのリップクリームをたくさん買ってきてお土産に使っています。結構喜んでいただけると思います。以前はホールフーズのみでの販売でしたが、最近はアラモアナの直営店のほか取り扱うショップが結構増えています。 自分使いでも、またお土産にも人気なので、おすすめしたいです。はい。そして続いては、ベルビーと呼ばれる、ワイキキの有名なコスメショップを案内します。ここはハワイの地元の化粧品やアメリカ本土のブランド、ヨーロッパからの輸入物などをバリエーション豊かに取り扱うセレクトショップです。 ここはおすすめしたいアイテムがありすぎて困るくらいなんですけども、特にハワイって言えば、日差しと紫外線がとても強いですよね。やはり紫外線は美容の大敵ということで、おすすめなのがムアシリーズの化粧品です。ハワイで取れるムアって MUA って書きますね。ハワイで取れるノニやハイビスカエ液質を含んだ化粧品のラインで、ハワイの紫外線で受けたダメージやシミが驚くほどなくなります。 ハイビスカスエキスはビタミン C の120倍以上の美白効果があるようで、これは相当効果を実感できるんだそうです。小山さんぜひ試してください。<笑>こちらのショップでお勧すすめしたいのがもう一つあります。スーパースマイルと呼ばれるホワイトニングの歯磨き粉なんですね。日本の芸能人の方などからも絶大な支持を集めていて、人によっては使った直後に違いがわかる方もいらっしゃるようです。 ドテラをね、使われている皆さんは不要かもしれないんですけれども、また情報として聞いておいていただければと思います。ベルビーは他にもサプリをはじめ、センスが良いスリットが多く、ビッチもワイキキの中心地、ワイキキショッピングプラザにあります。ワイキキ散歩の際にぜひ行ってみてください。そして、お土産でたくさんの方にばらまく際に重宝するお店を一つご紹介しておきます。 島の裏側、ノースショアワイルア地区のソープファクトリーというお店なんですけれども、このエリアは昔、砂糖キビ作りが盛んでしたが、その工場跡地に作られた手作りの石鹸を売るショップになります。そこのソープがとてもおすすめなんです。こちらのショップ、以前モヤ様で取り上げられて大人気になりました。ハワイのパイナップル、マンゴーといったフルーツ系から、 カ陰やプルメリアなどのハワイらしいお花のほか、ハワイ産のコーヒーを使ったソープなど、とにかく地元原産にこだわった原材料を使って、そのファクトリーで手作りされています。またお値段的にも5ドル50からと比較的リーズナブルなんですが、ナチュラルなハワイの天然素材の香りの良さや、自然の保湿成分でお肌に優しいのが特徴です。 こちら、ソープの製作過程が見られたり、また結構ユニークなところにショップがあり、観光スポットとしてもおすすめなんですね。ノーシュアにある本店には、買った後に自分で選んだ可愛いデザインのスタンプをしたりできるんですね。ご当地限定感がお土産にプラスできます。ノーシュアにドライブに行かれる際には、ぜひ立ち寄ってみてください。はい。 さて、続きましては特別企画のお時間です。このコーナーでは毎回ハワイの魅力にスポットを当てて掘り下げるコーナーになります。今回は前回大好評だったバーチャルツアーの続編として、ノースショアのおすすめをローカル感というキーワードでご案内します。ご存知の通り、ワイキキやアラモアナ、空港などがあるホノルルの島の南の海岸、つまりサウスショアに位置するわけですが、 ノースショは島の反対側になります。ホノルルは実は全米で高層ビルの数が第6位の町で、そのビルも年々増えているんですね。現在、オアフ島の全人口のうち6割以上が住んでいるホノルルは実は結構都会なんです。その島の反対の、反対側、ノースシーは非常にゆったりとしています。自然が多くて、人が少なくて、冬は荒々しい波があって、 ダイナミックな田舎っていうのがノーシュの魅力です。日常はホノルルに滞在して、フットワークよくお買い物や学校など忙しく過ごして、たまの週末にノーシュまでドライブで、大自然を味わい、のんびり一日を過ごすっていうのが最高ですよね。はい、ではノーシュアに行きたいと思います。出発です。朝ホノルルを出発して、一路ノーシュアに向かいます。 H1 と呼ばれるメインの高速道路に乗って西へ進みます。H1 をずっと走り、パールハーバー、真珠湾ですが、横目にさらに進みます。H2 と呼ばれる北へ向かう高速道路に乗り換えます。今回はメジャーなところはあえて外して、あまりガイドブックに載っていないであろう最新の人気スポットをご紹介します。北へ進む H2 高速に乗り換えると、すぐのところ、 画像の下、中央と右下のミリラニレインボートンネルと呼ばれるトンネルがあります。ここは最近インスタポイントとして SNS 上でちょっと話題になっているポイントなんですが、実はオアフ島に住む人々の間でも知っている人はまだ少数のようです。ここでのお写真はハワイ通のお友達にも少しだけ自慢できるかもしれません。個人で行くと車を止めるところだったり、ご近所への配慮だったりが必要になりますので、 詳しくは、旅行の際に村井さん、英二さんに聞いてみてください。<笑>あの、まあ、と言いますしもね、ここは、あの、私も最近、えー、なってしたんですけども、まあ、結構面白い写真の撮り方ができます。あの、インスタグラムの場合、ちょっとした写真の色味や、えー、効果の使い方で、えー、すごい、えー、魅力的な写真が撮れるとのことです。はい。ありがとうございます。さらに進みます。 えー、有名なドールプランテーションを過ぎたあたりからパイナップル畑が見え始めますね。皆様ご存知でしょうかパイナップルは品種にもよりますが、実は収穫できるようになるまで約20ヶ月ほどかかるんですね。土も意外と大事で水はけのいい弱酸性の土壌が好きなようです。さらに気候としては昼と夜の寒暖差が大事のようですね。ドールがある和日川と呼ばれるエリアがまさにうってつけで、 一時は砂糖キビに次ぐ島の主要産業になっていました。現地はいえっ、ー、と、現在は最盛期ほどではないですが、パイナップル畑に広がる、癒される風景がそこにありますね。はい。ノースショアに行ったら、すぐに晴れ岩の街中にいらいら行かれる方も多いと思うんですけれども、今回も今見では、いつもの観光とちょっと違った、こんな過ごし方をもう一つご紹介します。 あの、コスメのコーナーではあまり語れなかったんで、えー、ここで私からもご紹介させてください。あの、ライ岩のすぐ近くにパーナナ会と呼ばれる、まあ、超ローカルなパン屋さんがあります。えー、一説によると、ハワイのマラサダの発祥のお店とも言われていて、あの、シンプルな、えー、感じのマラサダが手に入ることができます。他はアップルパイ、デニッシュなど、えー、パンももちろん美味しいんですけれども、まあ、トリックにおすすめなのがスノーパフ、甘さ控えめのカスタードと、 チョコレートが入ったサクサクの軽めの生地で、まあ、甘いもの好きだと何個でも食べてしまえるんじゃないかなというふうに思います。まあ、話変わりまして、そこからハレイワの街には入らず、ハレイワ小学校の方に向かっていきます。このハレイワ小学校のすぐ裏手近くの公園に、ポハクラナイと呼ばれるですね、パワースポットがあるんです。まあ、実はこのエリアは長い航海の旅を経て、あのオアフにたどり着いた、ねえー、ポルネシアの人々が 一番最初に進み始めたところっていう説もあって、結構大阪な空気を感じるそうです。このポハクライ、あの、2枚の岩がですね、あの、重なった形なんですけども、近くに行くと結構なね、あの、気を感じるという方も多いようです。まあ、噂によると、プロ野球選手の大谷選手も、えー、訪れたという話を聞いたことがあります。まあ、ご利益があるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。ちょっと時間がなくなって、おしゃべり時間がなくなってしまうので、 これだけちょっとお伝えしたいんですが、えっ、ー、と、前回ご案内しました、あの、プライベートで、あの、観光にご案内するというか、あの、同行させていただきますっていうプランなんですが、そちらについてお話しますね。えー、先日ご案内の東ま周り、ワイマナル方面でも、今回ご紹介の西回りり、晴イ岩方面でもなんですが、例えば3名までリムジン車両とドライバーをチャーターしていただくっていう想定です。リムジン4時間チャーター、日本人ドライバーガイドがついて、 369ドルででいかかがでしょうかそして1時間追加の場合は89ドル、まあ、1万円ぐらいでしょうかね、えー、食べ歩きとかショッピングとかパワースポット巡りとかご希望によって利用していただけると思いますあのレンタカーで借りてもあの24時間単位なんですがそれだけで借りるだけで2万数千円かかってしまうんですよねその上であの運転の不安っていうものがつきまとってきますのであのぜひゆったり ドライバーと車をチャーターしてっていうことをやってみてください。ということで、時間少なくなっちゃったんですけども、質問コーナー行きたいと思います。ぜひお話お願いします。もうお待ちかねだったと思うんですが。はい。質問ある方いませんかパドタさんも、あの、ミキさんも質問をあるっておっしゃってましたよね。ミキさん、どうですかはい。<笑> いつも楽しく聞かせてもらってます。村井さんに質問なんですけど、あの、はい、パワースポットをそこすごい行きたいなと思ってて、だけど駐車場とかありますか駐車場とかえっ、ー、と、あります。あのー、誰でもあ、あのー。はい、私も行きましたけれども、あのー、普通のレンタカーでも車でも行って、まあ公園内の道沿いに止めるという形なんですけれども、はいえーまあまりにも混んでたら、もしかしたらちょっと待たなければいけないと思いますけど、私が何回か行ったときに、 はああのー、ままあ、なく止められました、はい。結構いいと思います。あ、はい、あ、そうですか。なんか治安的には別に危ないところとかではない。そうあのーまあ、お昼に行くということであればあの全く問題ないと思いますし、結構車も止まってますんで、はい。はいえー、問題ないかなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。えー、っと、レンタカー借りたりとかされるんですよね、やっぱりね。いつもね。そうですね行ったら日日か2日は 分かります最近なんかホテルの駐車場がすごい高いので1日借りたらもう手放すっていうことにしてそれを2回ぐらいやったりしてます<笑>なんかあのあともう1つお伝えしとかないといけないのが車が結構混んでてないんだそうです今の状況でっていう感じなのであのいつもとはちょっと違って車の確保がしにくいっていうことです ね, か そ, うかね、えー、そうなんですよねすいませんえっ、ー、と 美恵子さんですよね、はい。あの、ご質問ちょっとチャット入れてくださってて、すいません。あの、あはーい。お会いしたい。あ、こんにちは。<笑>すいません。出かける前だからちょっと。みえこさんお二人。すいません。質問チャットで入れてくださってるんですが、ちょっとお返事が間に合ってませんで<笑>すいませんでしたね。ねあの、ありがとうございます。あの、瀬戸さんももう、あれ、こんにちは。あ、こんにちは。ありがとうございます。なんか、はい、そこを決めていただいた、あれですよね。 そうですいません、ね、あの、み恵子さん、もう一度、角田美恵子さん、あの、はい、ご質問、ちょっとたくさんいただいていまして、これ、あの、はい、後ほど、あのまたお聞きます、はい。改めて、はいあの、書かせていただきますので、はい、ちょっとお時間がなくなってしまいましてですね。はい、あそうだねそうはい、もう一個、質, あの質問、ぜひ、ある方、あの、ささん、んお嬢です あ, あ, そう<笑>あ、こんにちは。<笑> えっと、瀬戸さんも6月6月か、こんにちは、クリステルスですね。はい。ハ、okay. はい、ワイ行くね。はい。おいしょ、ととののとお母さんのお母さんのお母ちゃんとハワイに行きたいんです。はい当に<笑><笑><笑>楽しみですね、6月からね。ね。うん。女子生まれしたわ。はい。えっ、ー、と。 質問すいません、時間が今日はなくなってしまいましたね。<笑>はいでは、申し訳ありません。またお質問は改めてお答えしますね、みんこさ ん, あの加藤さん、はい、すいません。えっ、ー、と、それではあの、来月はまた5月29日に予定しております。また、あと、こんな話がしたいとか、そういったご要望はぜひいただければと思います。また、あの反映させてきて、反映させていけたらと思ってますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。 また緊急事態宣言になってしまいましたが、皆さん、つまんないですけれども、あの元気に過ごしてください。ではあの、楽しい週末をお過ごしください。今日はありがとうございました